どうして歯石を取りに来ようと思ったんですか。やっぱ口が臭うから、口臭がね、臭うから、歯がなくなったらいかんからと思って。ネコワン、ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組ネコワン。 ネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日はヤマト動物病院でお口の中をチェックして歯石を取るリボンちゃんに密着取材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 国道56号沿い、伊予郡正木町、神楽動物病院は猫ワンを応援していますやってきたのは松山市石風呂町の大和動物病院ドッグランやトリミング、ペットホテルまで充実したケアを任せられる動物病院です 飼い主さんに抱っこされて病院に来たのはリボンちゃん、十一歳の女の子。可愛 い, いですね。可<笑>愛 い, い。うん。<笑>外で待ちます。どうします。外で待ちます。うん、どっちでも混んでる感じやろう。 欲しいですね。はやけどね、散歩に行くとね、はい、もうずーっと吠える。本<笑>当。病院ビビってる感じですか。うん、あんまりわからんと思う。中入ったらわかるけどね。あ、まだ病院、ま、ってのは。あんまりこうですね。うん はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい。まず最初当たりますね。そうんさあ、病院に行くのが三年ぶりですね。あ、三年です。三年ぶりですね。三<笑>年ぶりで、歯石をしたのが四年前。あ、そうですか。<笑>あ、だからもう、つる、飲みの薬はね、はい、あの。 から連れてコロナ禍ってワクチンとかイライラとかに予防してるんですけどいえい、ね、何も予防はされてない最初最初だけ最初だけなるほど、まあ、それらもねやっぱりのしてあげた方がいいはいいですよ歯石もね大事なんですけどいい、ね、まあ、歯石は結構ついてますよね、うんまあよ<笑> ね、4年間でかなりついてますよ、ね、黒いとこですか ね,、まあ、くそうですねく黒いというか茶色いというか、はい、あのここは歯が見えてるじゃないですか、はい、でここなんかはもう歯が下の先の方は見えてるけどもうこれも剣士も半分先の方だけが歯が見えてるけどもこの上の部分は全部歯石で覆われちゃってるこっちの歯なんか歯が全く見えてない。 こっちの後ろの歯も歯が見えてないような状態ですよね。うん、あ, あのー、まあ、もう歯がぐらついてるところは。根っこが、あの骨がとけちゃって。もう、抜ける寸前なんで。あ,、まああの歯石を取るんですけども、もう。そういう歯は、全部抜いちゃわないっやめじですかね。うもう歯なくなるんじゃないかな。歯なくなる<笑><笑>かもしれない。しれないですね。うん。 れうん、それで、えー、と今日はまあ術前検査ということで、はいろいろちょっと調べてはいきますね、うん、3年ぶりなので結構こう変わってることもねありますし年、ね、齢も11歳ですかね 特に今気になるようなことっていうのはないです。別にないで す, よいです、うん。何してるんですか、そう。 もういろいろこう全身のチェックですよね。うん、触って、<笑>触って、まあリンパ節が腫れてないかとか<笑>、体表に腫瘍がないかとか、うん、まあなぜそれこそ三年ぶりなので、もうほとんど三年ぶりっていうと初めて見るに等しいぐらいだと思ってください。うん、体が変わるってことですか。変わります変わります。もう三年っていうとどんどん人間で言うと十年以上経ってるっていうことになるので、十、うん、年経ったらあの。 10年経ったらね我々も10年後の自分って想像すると、まあ、できないですよね、うん、病気になってるかもしれないし、うんうん、だからま あ, あの本当に初めて見るような形で、うん、いろいろこうここ悪くないかなとこか悪くないかなっていうのを、うんはい、調べてですね、うん、問題なければあの歯石の処置は全身麻酔科ですることになりますので、はいうん、その前のチェックですね今はなるほど<笑>おむつ外しといてあげよから Thank <laughs> you. 血液検査をします で,、まあ、血液検査ではいろいろ調べる貧血がないかとか、えー、血液を固める細胞が不足してないかとか腎臓の機能どうとか肝臓の機能どうっていうのを調べていきますで、まあ、今回はちょっとヒラリアの予防もしてないっていうことなのでフィラリアのチェックもします、はい、それとその後ちょっとあの胸部のレントントゲをいましょうそれで問題なければ予約を入れてっていう形です はい行きたいいと思います先生どうしてレントゲンがいるんですかレントゲンはですね、まあ、主に今回は胸部のレントゲンを撮るんですけども気管の病気がないかとか心肥大がないかとか肺に問題がないかやっぱりその心肺機能に対して麻酔は作用しますので、えー、そういったところに異常があるとちょっと、あのー、やめとこうかっていうことになることもあるのでそういったところを調べます。 もしレントゲンで異常があればさらに詳しくエコー検査なんかもしたいとは思いますけども今のところ聴診器では診察はないので、はいまあ、あのまずはレントゲンでっていうところです。なるほど。はいじゃあ採血をします。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 はいオッケー。 これはどうしてつけるんですか。レントゲンに撮るので、はい、あ。仰向けにしたいので、ええ。嫌な格好したいので、そう。一応暴れないために、はあ。ああ、なるほど。こう仰向けにしたいねコロン で, で横向きにしたりだとかっていう、まあ通常はあのあんまりしない姿勢を取るもんですからレントゲンでは、<笑>あのうおとなしい子でも口が飛んでくるっていうこともありますし、あの他の病院の先生で。 顔なんか塗ってるなと思ったらどうしたのって聞いたらか<笑><笑>まれんと の, の時にかまれたっていう話もあの聞くのであ、はいまあ、自分の身を守るとともに犬の身もあのこれで守れるのでう、はい、からは絶対はしますす、はい、念のためにってことですね、はい、病院によっては麻酔をしてちあの麻酔とか鎮静おとなしくお薬で眠らせてから取るっていう病院もあるそうですけどねはいまあレントゲンを取ります 取ってきますので、ここでお待ちください。お、頑張るよ。はい、えっ、ー、とですね、まず血液検査ですけれども、まあ特に大きな問題はありません。はい、ええー、歯石の処置ができませんってういうところは全然ありません。それと、まあ、当時のレントゲンもですね、特に。 これといった問題はないんですけども、ちょっとあの言 い, いと重なってるのでわかりにくいんですけど、あの腎臓に結石があります。はい、あのシュナウザーってすごいあの泌尿系の結石ができた皆さんご存知ですかね、はい。なんですけども腎臓に結石があるんですよ。はい。はい、あのちょっとわかりにくいかもしれないんですけども、これがそうですね。はいうん、こ れ, これ、これ、はい。 腎臓血跡ですね、はい、なのでちょっとっ膀胱までは取れてないんですけども、はい、ちょっとこれは食事を気をつけた方がいいですね結石用のフードがあるので、うんはい、そういったフードに変えるっていう方法だったり、うんうん、あとはたくさんお水を飲むこと、はいはい、もう意識的にあのお水をたくさん飲んで結石、うん、がお水たくさん飲むとどんどんどんどん排泄されていって。 こう石の成分が固まる時間を与えないんですね。なのでできにくいのでその2つをやってもらうことですここで知っておきたい水分と食事のポイント水飲うんそんなには特にあの冬場なんかは、うんあまね、あの水はちょっと取り替えて、はい、水道の水でないといかんって言われて、はい、水道の水を、はい。 そうですあの日本の場合はあの水道から出る水は軟水なのであのその水道の水でいいんですよあのいわゆるミネラル分が多い硬水はあの絶対避けた方がいいですねからあの井戸水とか使ってる場合なんかはあのちょっと注意した方がいいですね場合によっては硬水に近いミネラル分が多いそういうあの可能性はあるので。うん です飲ませるなんかいいアイデアじないですか。食事を缶詰にするっていう方法が一つあります。はい。ただしあのー、缶詰の悪い点も実はあって、それがあの今回問題になっている歯跡なんですよ。え、缶詰はやっぱり歯と歯の間に入りやすい。で、それが歯垢になって歯石になるので、缶詰ばっかり食べてるこう結構歯ボロボロなんですよ。だから。 結石に対しては缶詰は勧められるんですけども歯石に対してはマイナス面がありますだからもう完璧に歯磨きできるんだよっていうことであれば、まあ、理想からすると多分あの缶詰になるんだと思いますただそれが難しい歯磨き難しいよっていう場合にはそれこそこう今回、まあ、問題なく歯石できそうですけどもきれいにした後もう1年で同じような状態になっちゃうので。 それだったら結るもう11歳っていうところなのでこれからあの高齢にどんどんなってきてその時に結石の手術をしないとダメとかなるとやっぱり大変なんで今のうちからまあもうすでに結石はできてるんですけど今のうちからやっていった方がいいですよね。それは抑える だめだめそうですあのあ、新たにできないようにするためです、ね、それを取り除くんじゃなくて、えーとですね、例えば、あの今、腎臓にできてるんですけども、これは腎臓を開いて取りましょうというわけにはいかないです、はいまあ、逆に言うと、それも必要もないです、今のところは。はい、ただし、膀胱にできてしまった場合で、血尿になるとか、膀胱炎になるとか、そういった場合には、あのー、開いて、手術で、石を取り出す。はい これはもう結構しますよ、ねうん、ただ今のところそのおしっこに対して症状がないので、えー、血石用のフードを食べてもらってどんどんどんどん血跡があが、のー、大きくなるとか新たにできるそれを防いだ防いでいった方がいいと思います。うん、血跡とはちょっと関係ないところですけども、はい、こういう、まあ、シュナウザで多い病気ですよね、うん、それはい。はい あとは特に問題ないです。はい。じゃあ歯磨きとかもちゃんと手入れってどういうふうにしたらいいんですか。まあ、基本的にやっぱり人間が同じようなブラッシングができるのが、まあ、歯ブラシで。歯ブラシです、えー。はい。まあヘッドの小さめのあの小児用の歯ブラシでいいですし、ワ、ま、ン、あ、ちゃん用の歯ブラシも売ってますけど、別に大差ないので。あのー、歯磨きを。歯磨き。 人間と同じようにする。じゃあ、人間っていつ歯磨きするのっていうと、月に1回歯磨きする人っていないじゃないですか。基本的に朝晩毎日ですよね。犬も一緒です、考え方としては。朝晩毎日歯磨きをする。これが、まあ、あの、施設朝晩ええー<笑> <笑>うん、だからそれがまあ理想ですよあくまでも理想ですじゃあ自分の犬にできてるかっていうと正直できないですしあのー、ねあのーうん、あくまでも理想は理想はですけども朝は毎日歯磨きをするねえ月に1回歯磨きしたところで何にもならないんで、うん、今どんな感じでお手入れしてるんですか あの、犬猫用の口くあのガーゼみたいなそれを、うん、でこう口拭いて、うん、で人間用 の, あの口の中を除菌除菌いうんですかね消毒、うん、もんだめみたいない そ, それでこう。 吹いて、それだけです、うんうんうん。それって毎日してるんです。三日か四<笑> 日, 日にです。三日四日に一回。まあ、あの効果がないとは言わないですけど、やっぱり三日に一回っていうのを、うん、さっき言ったように。毎日ではなくなるので、効果としては薄くはなりますよね。うんうん、毎日か、はい。できます。できません。<笑>頑張ります。<笑>頑張ってください。まあ、それに理想に近づける、理想通りにいかなくても、それに近づけることですよね。はい まあ、3日に1回であっても、じゃあガーゼに巻いて、こう磨くよりも、ブラッシングできたらよりいいですし、可能な限りで、頑張っていくしかないのかなと思いまして、今みたいに歯石がついちゃった時に は, は、1回リセットして、完全にきれいにしましょうこの日は、歯石取りの日の予約をして帰宅。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 新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきますいよいよ今日は歯石取りの日、リボンちゃんも緊張している緊張だよこれ、声とか別に普通に喋っていいんですよね。はい。 <笑><え><笑>そのまま放送いや、嫌なとこは言ってください嫌なとこは<笑><笑>普通通りで<笑>もう普通、普通にやりますはいああでもおとなしいえら、うん、いね、おとなしいねおにか、えらいおにこーおに 今血管にカテーテルを入れたところですねあそこから何かを入れて麻酔、まあ、をここから入れてああ。まあ、点滴していったりなるほど皮質ずっとそうですねうんいらないねいらないなあ 人工的に呼吸をさしてるってことですかああ、そうですね。はい。人工呼吸をしないことも多々ありますけど、えー、まあ呼吸が安定しないとか、はあ、という時は、まあもう人工呼吸した方がすごい麻酔が安定するんで。麻酔がはい。 例えばまあここまで大きくなってるのはもうカパッと取れちゃいますうわっカパッとおおおおおっあ取れました、ねうん、でまあ細かいのはあの超音波スケーラーで後で取っていきますので、まあ、大雑把に大きいのガバガバというもうこれダメですねこの歯はダメですもうバッダメですねはいっていうな感じで はい、もうダメになった方は残念ながら抜くんですけどうこういうふうに。それでちょっと近づかないと難しいんですけど、うん、ハンドスケーラーですね、はいえー、超音波スケーラーで超音波超音波ですねこういうふうに。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 石がぶつかってこすり合うその摩擦で熱が発生するので、あそうなんだまあ単純にこれあの、はい、口の中が冷えになるから水が出てるんじゃなくて、はい、冷やすために先を、水冷ってこと、ね？そうです。そのために出てるんですよ。もう慣れてるんで、うん、こうへ、ただあの使い続けると熱を持つので、まあ。 10秒から20秒ぐらい使ったら次の歯みたいな感じでそらこういう風に綺麗になっていくのが見えるかと思いますが綺麗になりますねいやそうですね<笑>そのための処置なんで<笑>気持ちいい 飼い主さんすごい一緒に寝てても口が臭いとおっしゃってますたもうこれは臭いですよ<笑>もうばい菌だらけなんであっそうなんですかはいうもう歯石歯垢っていうのは細菌の塊ですから、はい、まあ何でもそうですけどねあの匂いっていうのはうほぼ全てが細菌が出すものなのではい あったり座ったり。ああ、どうそうぞ。いろんな角度ですもんね。立ってやりにくいものは座るし、座ってやりにくいのは立つ、うんね、<笑>し。っていはい、はあ。裏側もあるし。そうそう、裏側もそうですけど、はあ、この歯茎と歯の隙間ですよね。いわゆる刺繍ポケットなんかにも指摘は。たくさんついてるんで、はあ。そういうのも取れるんですか。取れますね。はあ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 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね